ハンギングチェーン付きのバスケットになります。使うのはこちらです。ダイソーのキャンプ用ハンギングチェーン。長さが 2.4 メートルで12ループとなってます。耐荷重は約5キログラム。1ループあたり416グラムとかってます。こちらはポールとか樹木に結びつけてループがたくさんついてるまあベルト状のロープになりますので、まあいろんなものをね干して乾かしたり整理したりするという。 まあ、便利なハンギングチェーンとなります、はい。一応ジャンコードね、こちらに載っております。では、開けてみます。はい、えー、こんな風にね、くるくるって巻いてるので、ちょっと開けてみないとね、わかりにくいと思うんですけど、こんな風にね、端っこはループになってます。で、これが 2.4 メートルに調整可能というのは、あ、こういうことですね。はい。ここに調整用の自在の、 こういうね部品がありますので、ここでまあ長さは調整可能ということですよね。で、えー、この後ループがね出てきます。こんな風にね、黒い字のループ。え緑のねベースのベルトに対して黒い部分がちょっと長いので、こんな風にね自然にちょっとこう広がるような感じで、ここにフックが引っ掛けやすいような構造になってまして、で一番端っこがどうなってるかというと、はい。 えー、黒いループがなくなって、で、またループがあるというふうな、まあ、作りですね。で、今回ですね、使う際は、こちらはね、多分外した方がいいと思いますので、取れるかなちょっと、あ取れますね。ちょっと外しにくいですけど、あはい、取れますので、外してね、これはまた別に使おうと思います。はい、で、バスケットについては、これですね、容器はダイソーのこちらを使っていこうと思います。 でこれ、ねえー、折りたためるんですけどこんな風に、ね、ちょっとこうバシッとやってやるとこれぐらい大きなです、ね、容器になります。で、えー、こちら、ね、ポケットが各面に付、ねえー、いてる感じで中も、ね、こうコーティングしているような感じで、ねまあ、防水まではいかないと思いますけど多少湿ったものとか入れても、ねえー、外にはにじみ出しにくいような加工がされてあります。 こちらにはね、ベルトがついてるんですけど、まあは、外れるわけではありませんね。ここをしっかりとね、固定されております。はい、えー、ではね、先ほど外したこのハンギングチェーン、えー、端からね、こういうふうに通していこうと思いますが、ギリギリちょうどの大きさなので、通しにくいんですけどね、こういう感じで、えー、スルスルっと入っていきますので、これをですね、端っこまで。 入れちゃいましょう。えー、こんな感じで全てのはい入りました。そうするとここでちょうど引っかかりますのでね。これ以上は引っ張っても抜けないというね。ちょうどいい感じになります。で、えー、横はこの取っ手の内側をね。通してやればまあ、これ以上下に落ちないしね。取っ手がこんな風にねなってますので、この取っ手の付け根から上までのね。幅もこのベルトとほぼ一致します。 ということで、まあ、非常にね、都合がいいなぁと。で、反対側の方にも、こちらを通してやりましょう。まあ、ちょっと通しにくいんでね、最初だけ苦労すると思うんですけど、慣れればね、さほど、まあ、付けたり外したりしてもね、そこまで手間っていうわけではないですね。はい、えー、もうぴったりとね、はまりますので、こんな感じではめてやったらいいんではないかと思います。で、一周してきました。 まだね、えー、残りが4 0センチぐらい残ってるんじゃないかなと。はい、えー、ということでちょうど1周してるここからここまでのこの黒い部分ですねまずこちら使わないのでと余裕1センチぐらいかな、あのー、あんまり端っこだとねほどけちゃうといけないのでで切っちゃいましょう。はいでこちらの縫い付けてあるところの、まあ、ギリギリのところまでこちらも切ってしまいましょうか。 はい、で、えー、と切ったところがね、あのー、ほつれてくるといけないのでこういうとこはね多分加熱しといた方がいいんではないかなと思いますちょっと溶かしてやればねもう十分ですので、まあ、こんな風にね溶かしてやって火がついてますね、はい、燃えるのでね注意をしてやってくださいでこちらの部分も えー、こんな感じでねもう十分じゃないかなと思いますでは先ほど切ったところを、えー、ベルトに通しますベルト止めですねここに通してでまた折り返してで、えー、引っ張ってやればはい、えー、こういう感じでねもうバッチリ外れない感じになりましたはい、えー、こんな感じですね いいですね、気になる方はね、まあ、例えば布用の接着剤なんかでねもう止めてしまってもいいんじゃないかなと思うんですけど、ま あ, あの後でね外したいなっていう場合にいつでも外せるように、まあ、そういう使い方をしたい場合はこのままでもいいんではないかなと思います。これでループに例えばシェラカップだったり軽量カップねキャンプ用のちっちゃいやつだったり、まあ、いろんなものをねかけることができます。 カラビナなんかもね使ってあれば、まあ、こんな風にね、えー、フックがないようなものでもそこに掛けることができるので便利ではないかなという風に思いますし、ループの数も多いのでねあちこちいろいろ掛けることができていいと思います。先ほどベルトのね調整する部分で取り外したこちらの部分、例えば一つはうん一方がねループになってますのでこちら側がねもう一方はループじゃないので。 で、もう一方の方にカラビナとかをこう結んでやってですねはい、えー、こんな感じでねそうしますと、えー、輪っかに通してやりましてでこちらのループにカラビナを閉じてやればこんな感じでですね、えー、片手で持ち上げることができますので、まあ、そういうのもね一つの方法としていいかなとこう両手で持たないといけないっていうと両手が塞がってしまうのでね まあ、片手で持とうと思えばこういうのがあったらね簡単に付け外しができるのでいいんではないかなというのが一つですただ私の場合は例えば内側にねこう何かこう入れたりする時にもこうパターンと倒れないようにこうループ状のねえベルトがあったら便利じゃないかなと思うんですねなので内側にこちらを通してみようかなと思いますということでまあ表裏を確認したら この今度は先ほど使ったこのループの内側部分ですね。布用の接着剤でも結構強いものがありますのでえそういうものでね留めた方がまあ楽は楽だと思うんですけどねまあ、その辺りはねまたあの人それぞれ。 そうしますと先ほどみたいに何かこう細長いものなんかをね入れた時でもこう倒れないようなことができると思いますので。はい、ということで、まあ、ダイソーでね売ってるこんな、まあ、比較的色が近いと思われる糸と、まあ、針ですね、はいえー、ではまず一発端の方に縫いましょうかちょっとここにね物を通せるぐらいの余裕を作った感じでねでこの端っこの、えー、上側ですね この辺に通ししていきましょう。結構丈夫なのでねペンチとか使ってやると、えー、簡単にねできますのであんまり太い針を使っちゃうとね穴が大きくなっちゃうのでそこはね気をつけて。 できましたね、えー。こんな感じです。ちょっとね、緩めてからやったので、もう一回ね、ちょっと貼っときましょう。外側をね、緩めてからやった方がやりやすいですね。あるいは先に内側をやる方がね、どちらかにすればやりやすいです。できましたね。内側ですね、一応、うん、とこの側ループの端っこの部分ですね。で、一回この、バスケットのループをくぐって、 こちらが1箇所端で1箇所そしてさらに端で1箇所あと、えー、こちらまたループくぐってますけどここはですねちょっと調整できるようにこんな風にずらせるようにループの大きさをね調整できるようにあえて今は止めてませんまた使いながらね止めていきたいとは思いますけどでここ1箇所止めてで最後ここが1箇所とでちょっと太いね物が入れれるような場所1箇所 作った感じにしてます で, こ, れで端っこですね、元々のだから切ってはいませんでこちらね余ったところは、まあ、まだループになってるんですけど、まあ、外側にもね垂らせるようにあえてねここはまだ、えー、くっつけてもいませんし引っ張れば外れるんですけどね、まあ、外れるも結構力かかるので簡単に抜けはしないと思いますけど、まあ、そういう状態に今してみました。これで外側の ルーもともとのポケットもあるしねループもあるのでこれでね相当使い勝手は良くなったんではないかなと自分では思ってるんですがそうそう私の場合持ち手の部分はですねこういうあのパラコードの両端にカラビナをつけたもの余ってるようなカラビナでいいんですけどこういうのをね使ってます。 でこうやって持ってるのでここの部分はねあえていらないのでこんな風にね内側のループに使ってみましたどうしてもね片手で持ち運びしたい時は多いのでこういうのあった方がいいし固定してしまうとね物が入れにくいのでやっぱこうカラビナでパッと外せるようにしといた方が便利ではないかと思ってますはい、えー、では早速いろいろ詰めていこうと思いますまあ、空っぽのね、えー、状態なんですけどまあ、風防ですねちょっと大きいやつ これよく使いますので、えー、この内側のレールとありのところにちょっと入れましょうかねこういう感じででここにじゃあこれですねカトラリーのセットになったやつくるくると巻いてます、えー、じゃあ水ですねキャンティーン 1.5 リットルこれ入れましょう それから、これ親子メスティンとポケストもね、2つ入ってて全て揃ってね、とても便利なアイテムいろいろ入るんでねこれえ何でしたっけギアケース副産のやつね入れときましょうかこの中にね基本的にいろんなもの入ってますあとこれあの燃料ね燃料系が一通り何でも入ってるよっていうやつですねバックジェルヘクサミンアルコールーこれも じゃあ入れておきましょうちょっとポケットにも入れましょうかこの辺がね、えー、これはウェットティッシュケースですねあと網とか何でも使えるトレーとかをまこの辺りですねアルコール必要ですよねちょっと裏側に行きましょうかなんか色落ちましたこれトングねトングとか長いんでここに入れてもいいんですけどちょっと下がね、えー、出ちゃうかなという ちょょょっと邪魔なんでねこここれれれも内側にに入入ままししううかはい、よく使う火ね、えー、ライター系を入れておきましてまあ、ライターだとねあの、寒いとつかないのでファイヤーライターでもねこっち入れておきましょうか、まあ、そしたら火関係で皮膚希望をね、えー、これ入れておきましょうまあ、ここでいいですねまあ、すぐに使いたいこういう マルチツールとか、えー、ミニナイフあたりを、まあ、入れといて、ね、あのなんか食品とか買った時に、ね、すぐにこうパッケージを、ね、締みとけれるようなこういうワニ口クリップみたいなのがあると便利です。なんか全然楽勝ですね。でなんかこう例えば引っ掛けたいけど輪っかがないなという風なものがあればこういうね、えー、これセリアのストッパーショーですね。これおすすめです。 これね、出すとこんな感じで、えー、一方にねストッパーがついてるのでこういうところによいしょ止めておくとこれ当たってもね落ちませんのでどうしてもあのキャンプとかねあの朝早くとか夜とかなんか暗いところで物を出し入れしたりするシーンがあるんですけどなんかこれが落ちてね下にどっか行っちゃうとストレスですのでこんな風にしとけば何、えー、かしらね特に。 フックがないものでもこんな風に引っ掛けて持つことができるんじゃないかなと思います。いいですよね。えー、じゃあもう1個いきましょう。こっちには、えー、これ行きましょうか。ポーチ。ポーチね、これもいろいろ入ってますけど、こういうものも引っ掛けられます。で、まだ行きますか。まあ、どうせなんでね、ちょっと限界までっていうか行きましょう、えー。ちっちゃめの軽量カップ。それから シェラカップえー、そして、じゃあこれねいろいろ入ってますけど、えー、ランチボックスとかね、入ってる、えー、シェラカップ系、えー、それからこれはえーとね、45リットルの、えー、パックカバーです。あの、雨が降ったりした時にね、すぐにパッとこうこの上にかぶせてよいしょ濡れないようにしたらね、便利なのでまあこんな感じですかね相当入りましたね。 で、あとは、えー、こちらのはい、こんな風にね、してやれば持ち運ぶことができますめちゃめちゃ量が多いですねはい、えー<笑>いいかどうか分かりません見た目はね、ちょっとすごい激しいですけどまあね、これは頼もしいですねこちらだとちょっと見た目がねあんまりよろしくないなと思う方には例えばこういうのもね、おすすめです えダイソーで売ってるコードブレスレット多機能って書いてて、でこれ長さがね、290センチ、まあ、3メートル近くおりますのでね、えー、こういうもの、超ジャンコードですね。はい、えー、こういう作りですね。で、取りますと、こんな感じです。はい、えー、結構ね、 見た目が好きな方とこれ嫌いな方と分かれちゃう気がしますけどね、まあ、ほどくと 3m あるので使って使った後はこの状態に戻すことは極めて難しいと思うので、まあ、結局ねこうなっちゃうと思うんですけどね、はいまあ、最初はこんな感じでもいいかもしれません、まあ、こういうのもですね、えー、最初は結んでたんですけど、まあ、時間かけてねできるんならこんな風にこうに編んでやればねまた元に戻せるのは戻せるんですね私はあちこちにこういうのやってはいるんです ただまあなかなかねちょっとねめんどくさいし実感がある時じゃないとできないのでそういう時はこういうのを買った方がねまあ楽ちんちゃ楽ちんですよねやっぱりカラビナとかつけてやった方がいいんじゃないかなと思いますえー、まあ簡単な方法をここ切っちゃえばいいですねまあ、せっかく DIY 動画なんでやっちゃいましょうかまあニッパーみたいなもので切りますこれを差し込んでやるというふうにできればうまくいくと思います はい、穴が見えてますねこんな感じはい通りましたこんな感じですねさっきの穴にカラビナ通しただけですはいで反対側もねここをもう切っちゃいましょうかそしたらまた穴ができますのでねまあ、本当は解いてねやればこのアジャスターもねまた再利用できるんですけど、えー、もうちょっとね面倒っちいので やっちゃいます簡単に割れますのでねはいでここの抜いてこっちの方が穴が太いですねえ慎重に穴がぐちゃぐちゃにならないように集中して抜くとこんな感じです見えますかねこんな感じですでここに、えー、刺してやりますこっち広いですね はい、そうすると無事にねこういう2つのカラビナが左右につきましたこれでちょうどこちら側とこちら側にはいつきますのでこれはねどうでしょうかいいなと思った方はねいいねボタンを押してくださいまあ持つ時もね持った感じもいいですねさっきのに比べてもねちょっとこう持ちやすいというかね ただほどいで使っちゃうと結局こちらに戻っちゃうと思いますけどねちょっとこう見た目というかねより感じよくするためには使えるアイテムかなと思います今気づいたんですけど表面にはね「滝のコードブレスレット」ということで束ねるク干すとしか書いてなかったんですけど裏を見るとですね「えホイッスル付き」というふうに書いてあります見ると割っちゃいましたけどここがね「ホイッスル」になってるっていうことでなんかね 緊急時なんですかね、あの人にね、S. O. S. を送りたいときに。ここから吹けば鳴るそうです、吹いてみますね。ということで、M. サイズのダイソーのバスケットなんですけど、そんなに大きくないんですけど、こんなにたくさんね、収納することができます。私あの L. サイズのもう一回り大きいやつを持ってるんですけど。 そちらにも、ね、あのハンギングチェーンつけてるんですけどそれはね相当大きいのでいつもね、えー、余裕がある感じですねなのでこのぐらいの大きさの方があの持ち運んでも楽だしコンパクトって言えばコンパクトなんでいいんじゃないかなと思ってますこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします今回もご視聴いただきありがとうございました